こんにちは田中絵子です、えー。今日は我が家の味噌汁を紹介します。まずはお出汁の取り方から始めましょう。ま、う、あ、ん、北海道が、えー、名産地ですよね。うん、いろんな昆布がありますけど、あのこのぐらいの厚さの昆布で、えー、十分お出汁が出ます。うんえー、これがあのー、まあお水につけておくんですけれども、こうして 四、えー、人前でこのぐらい入れると美味しいですねあのお出汁はケチらないのがコツだと思います<笑>で、出汁っていうのはあのこのグルタミン酸とイノシン酸っていう、えー、アミノ酸の中の二つの成分がうまく重なって旨味っていう美味しさを出すんですけどこの旨味っていうのは日本料理が持っている一つのあの 特徴で、えー、このお味しさというのはなかなか外国には見られないということそれから非常に健康的であることですね海のものをそのまま干してですね、えー、その太陽の光を浴びたこのアミノ酸がいっぱいこう出てくるというのですけれどこれは全く脂肪もないですしそれからあミネラルも多いですしそして、えー、時間がかからないお出汁というのは今本当に注目を浴びています。 でええーまあ、ニューヨークへ行くとフレンチのうちの娘のご主人がフ ラ, ンフランス人でフレンチのシェフですけれどもあの有名なレストランですけどそこでもフレンチですけどこの鰹節をソースにどんどん使ってると、えー、そう言ってる間にブクブクブクっと来ましたね これはブクブクっていうのはは何ですかこれはねあのあれなんですよ沸騰してきてるってことですね沸騰していくと今までゆっくりとこう温度が上がってきてますから、うんうん、その間に昆布だし昆布の味がしっかり出てきていますまあこんなのも日本人が食べてると言ってもあの江戸の時代の終わりぐらいからしかだしなんてね、うん、もったいなくって、うんえー、使ってませんよねで昆布はあの北海道から船で北前線で、えー、大阪に入って。 そしてあの 大, 阪の、まあ、大阪が世界、日本の中で一番活況なあの商業都市でしたからたくさんのお商売する方々が美味しいものを求めてましたのでこの昆布と鰹節合わせたお出汁っていうのは大阪で発達するんですけれどもなかなか庶民の中で食べれるようになるのはねもう明治以降もっとこう流通がうまくいかないとあのなかなか食べれなかったんですね。 これはなんかこう引き上げるタイミングとかあるんですか引き上げるのは本当にブクブクっときたらいいんですね意外にみんな知らない<笑><笑>このブクブクっときたり引き上げるタイミングっていうのは意外に難しい難しいっていうか言われても 本当にだし出てんのかなってどれぐらいでいいのかなってまた昆布にもよるかもしれないしね、うんうん、そうです ね, そうですね分からなくて私はいつもね、うん、悩むんです悩むんですけどほらもう昆布の香りがしてますよねあしっかり 香, りで香りがねしてきましたでこれ結構多めに入れてますからねわ、うんうんうんうん、かるようにそうですねさっきちっちゃかった昆布がすごい、うん、でかくなりました、ねうん、で, すそうです。 しっかり沸騰しましたね。うんうん、はい、ここで取りますもう取る。取りました。こうちょっとほのかに色がついてますよね。はい、で、ここに鰹節がこんなに入りますよ。鰹、はい、節、こんなブクブクとしてます、はい。ブクブクとしてるとこ入れまして、はい、ええー、くるっと回りましても、これで火を止めます。あ、それ火を止める。火を止めましたら、こう鰹節がこう静かにし、沈むまで待ちます。で、沈みましたら、こしますね。 とこちょことこと、こんなたくさんいると美味しいです。<笑>そりゃそうや。そうこのそ辛いの。これは黄金のだしで、でもこでそんなこんなん家にこんな立派な鰹節ないもん。でこのぐらいね、うん、入れたら美味しい。み、うん な, んなケチる派ねんやっぱ。そうケチるもん。私もケチりますもん。うん